ブレーキングのテストだなんだよ、左右にブレッブレじゃねえか。というわけでアジアンタイヤの、ビンマックスのスポーツ V11 をレビューしていきます。今履いてるサイズだと、新品が1本4000円で買えるらしいです。は最安値で買ってきた86に履かされてましたので、せっかくだし、スタッドレスに履き替える前に、動画で取り上げましょう。という方コメーダーが、 ついでに、カーナビのボタンが何箇所か反応しなくなったクサタイヤの前にまず車がダメです 足回りがガバガバで、ブッシュ類が一通り死んでる感じです。旋回中にガタンと段差を乗り越えると、足回りだけが勝手に変な方向に行こうとする感じ。どう考えてもブッシュが下手ってるし、もともとサブフレームとボディはゴムブッシュを介しての締結。そういうわけがありまして、タイヤのレビューと言いましたが、車側もまだ難点だらけなのですね。いい点があるとすればブレーキ。 前は踏み始めから 30% はスカスカでしたが、エア抜きとグリスアップを、かっちり行った効果が出ました。数でも踏めばわずかに車速が削られだし、初期からかっちり車速を削ってくれる、スポーツカーにふさわしいパッドだと判明いたしました。どんな状態で納車されてきたんだよ。でタイヤについてですが、まずロードノイズがひっといですね。60キロちょいしか出してないのに、レグノで出す100数十キロと、同じくらい車内がうるさいです。車種が違うので、比較になってるかは微妙ですが、 静粛性はゴミだとご理解くださいただですね、普通に走れちゃいますよ 段差を乗り越えた時にふらつくというか変な方向に飛んでいくような気がするんだけど強めのブレーキングでも元の車重が 1.3 トンくらいだからか特に不安はないですね立ち上がりでそこそこアクセルを開けていってもリアが滑りそうな感じはないですにとなるような車種や重心が高い車種だとどうなるかは知らないけど少なくとも軽量車に履かせてもあんまり不安はないまあなせ物理的に軽いからな タイヤグリップへの依存度がが高い、重量級とは訳が違ううだろうまあ要するに、ちょっとロードノイズが出る以外は普通、ということです。でも、中古で買った時に付いてたってだけで、次もこのタイヤ買うかっていうと、まあそんなわけないよね。トンネルに入りました。もちろんオートライトなんてものはありません。クリスタルアイって書いてある、社外製ヘッドライトなのですが、付けても消しても視野が変わらないです。手前側だけ明るいが、 そんなところ運転中に見ねえよ。雪で通った時にハイビームをチカチカさせてみたんですが、全然明るくならないの。このライト、機能的にもゴミですね。高期 DRZ のヘッドライトに変えるなら、両側で16万。ちょっと高いぜ。 さてさて、山を登ってきただけで、気温が4度くらい下がって、道路脇にも雪が出てきました。タイヤが温まりづらい中での橋の上の金属ガタンは、とても怖いものでしょうが、うん、普通、なんか足回りの動きがバッタンバッタンなんだよなぁ、そんな不安を抱えつつペースアップ、ダウンヒルで強めにブレーキを入れて、思いっきりフロントタイヤを押しつぶしても、そこから強めのタイヤ負荷で曲がっていっても、何も問題なく曲がれます。ただ、 タイヤと路面との粘着感は皆無ですね。ステアリングを通して路面の情報は伝わってきても、タイヤに路面がネチネチ粘着するような、そういう感触がないっていうのかな。ただただ硬くて、段差に乗り上げた時も、そのまま飛び跳ねちゃう感じ。元の車重が軽いから、法定速度段無視に走っても、タイヤの負荷ベースでは無理をしていない。それだけって感じかな。U ターンスポットでちょっと停車していたら、焦げ臭い匂いがしてきました。 0W30 に入れ替えたばかりなんだけど、そんな簡単にへばる無理をさせたくないので、もうさっきみたいに分ブ ン, ブンできないっす。それにしても何なんだろうこの動きの不一致感は、荷重移動で旋回姿勢を作って、出口へ向けて自然にロールさせていってるのに、段差を乗り越えてタイヤが大きく上下に動くと、足回りの各部が盛大にブレて、むちゃくちゃな方向に進もうとするような、不安定感。これは安心して走れない。 踏めば早いし、形だけのハイスピード走行は余裕だが、そういう問題ではないんだ。ゴムブッシュの交換がいるのは分かったんだけど、それに加えて、メンバーカラーっていうんだっけそこも合体させたい。そもそも規定空気圧が240っていうのも高すぎる気がするよな。銃は下げて様子を見たいよな。そういえばア、ジアンタイヤって、年が経っていった先の、性能劣化が激しいらしいですね。ちょうど動画を撮ってきましたが、溝については、もうそろそろ交換を考えたいレベル。 一応このタイヤ、アウトサイドの指定があるんだよな。何か変わってるのかよ。少なくとも撮影時は、そこそこの劣化が進んだ後だということです。トンネルを乗り越え、ここからダウンヒルとなります。大変眩しい。ミラー型ドラレコの時計も、ハザード下の時計も、どっちもずれてるからな。タイヤレビューのために、 リードをそこそここはは上げるるよようううにしていいのですがうーん限界攻めようとは思えないな例えば奥で一瞬だけズドンと踏んで一輪にむちゃくちゃ強い G を与えていくようなそういう運転はしたくない高いハイグリップタイヤに頼るよりは安いタイヤで練習した方がいいというのはわかるんだけど行動じゃ怖くて限界領域まで使えないよサーキット遊びのための安い消耗品 というのが答えかな、ドリフトにも使えそうだし、それか、法定速度プラス1 5くらいしか出さず、タイヤにも強い負荷をかけないような、ダラダラ運転しかしない人用、つまり遅いジジババか。 少しでも車の維持費をケチりたい無理してマイカー持ち続けてる人かそこら辺しか使わねやろ安いだけのクソタイヤ限開領域がどうかは知らないがそこそこ飛ばして走ってても特になんともなかったことは言っておくぜもう下り切っちゃうし最後にフルブレーキングテストですねいやこれまでに何回もやってるんだけど今回は a b s まで使うことを目標にこれは a b s 作動しましたわ でもハンドルが左右にむっちゃぶれて、ちゃんと握ってないと、どことぶかわからねえ。行動だからこそ、乗り慣れてない人は、いいタイヤ履いときましょう。どれだけ下手くそかつ無理な運転操作でも、普通のペースに抑えてる限り、タイヤグリップだけで助かることは多いからな。というわけで、さらばくそタイヤ、スタッドレスに交換です。はい、お疲れ様でした。